こんにちは今日は前回の難点に引き続いて庭の脇役でもある低木下草あるいは地比類などについて取り上げたいと思いますこれは前回ご紹介した難点の隣にあった君が谷おらんです作業は至って簡単です下の方の垂れてる葉っぱを付け根で切るというだけの作業です ただし葉っぱの先はとても鋭いトゲがあるので気をつけて下さいトゲを恐れて遠巻きに腕を伸ばして切るよりも顔を下の方へ潜らせて切った方がむしろ安全ですこのシャクシャクという音が私は好きなのでしばらく一緒にお楽しみください 下のの方の枯れた部分は誰かが以前にやったものですけれども付け根できちんと切らないとこのように汚らしく残ります。 隣に生えている下草はホトトギスですね花が終わった後の茎は黄色くなってもう枯れていくだけですので汚らしいと思う方は切った方が良いと思います枯れていくのも風情だと思う方はそのままにしておいても良いですどうせねばならないということはありません気持ちの問題です この下の方にある若い葉っぱをそーっと残しておけば今年新しい茎が立ち上がってまた花が咲きますこの「君が代乱」や「竜舌卵など 葉っぱの先の尖ったものは危険ですので、もし通路脇などに植えてある場合は、この先のトゲを切り落としておくと良いでしょう。まあちょっとした心遣いの問題です。下の葉っぱを切り上げるという作業は、ソテツなどでも同じですね。 ソテツもいろんなところからトゲが出ているので痛いです幹からも直接トゲが出ていますし、この葉っぱの付け根の方にあるトゲも痛いですよく邪魔な葉っぱを このように途中で切る人がいますけれどもこれはどうなんでしょうかね私はあまり好きではありませんユッカやニオシロランなど葉っぱの柔らかい系統のものはハサミで切らず むしろむしった方がきれいに仕上がります。 蒸しったものと蒸らないものやっぱり蒸した方がスッキリしますよねあとヤツデなども古葉を蒸しりますこの花については好みがありますのでお客さんに伺って取るか取らないか決めます 組みすぎた葉っぱなどを整理しますハサミで切り取ることももちろん可能ですが手で折り取ることもできます 大きすぎる葉っぱ、小さすぎる葉っぱ黄色い葉っぱなどを取るとすっきりしますここで少し下草とか地肥類とか言われる小さな植物について触れてみようと思います秋から冬にかけてこのマンションの 土手を彩っている植物たち万両の赤い実ホトトギスの紫の花そして遠くにツワブキの黄色い花が見えますのどかな自然の風景にも見えますが実は大変手をかけてこの植物たちを管理しているのです個人邸においてももちろん我々植木屋はこの下草類に大変手をかけております シューメギクの架形を刈り取っているところでしょうか秋に清掃な花を咲かせるシューメギクですが花が終わった後その茎がそのまま残っているので庭の美観を損ねます茎を地際で刈り取り傷んだ葉っぱも切り取ります 綺麗な若い葉っぱは残しますので草刈りのように全部一っに刈り取るというわけにはいきませんですので手間がかかります枯葉なども掃除して株元をすっきりさせますツワブギなども 花形を地際で切り取り枯れた葉っぱや汚れた葉っぱを切り取ります。 個人のお宅でよく見かけますがお家の方がご自分で切っているのでしょう素人の方はどうしても手を中に突っ込めず切りやすいところでこのように切ってしまいます切り口が目立ってかえって見苦しいので付け根でちゃんと切るようにしましょうマンションや公園など広い面積の場合は いちいちハサミで茎を切っているわけにはいきませんそういう場合は家形を折り取りますハサミを使わなくても地際から取ることができますコツとしては放射状に広がっている株の中心に向かって倒すと折れやすいです 株の内側に向かって倒すということですこのように株の外側に向かって倒してもなかなか折れません折れたとしても繊維がつながっていて切り取ることができません 外側に倒して折っても繊維が繋がってしまっています最初から内側に向かって倒せば簡単に折り取ることができます 傷んだ葉っぱも同じ要領で置いり取りますいずれにしても地味で根気のいる作業です最後にちょっと語呂が似ている山吹きについて触れたいと思います ここれシャクなことにこの山吹ってやつは枝先を所々か枯らすのですこっから先を切っておけよと言わんばかりですこの枯れた枝先を気にしなければしないでも済むのかもしれませんが気になるとどうにもなりませんそしてまた手をかければかけたなりに 美しい姿になるからまた尺です鮮やかな美しい緑の茎の中に混在しているこの枯れ枝を取るだけでとても見栄えは良くなりますまたこの株元に積もっている落ち葉なども取ってやればそれなりに足元がすっきりして綺麗になりますお客様が手を入れにくいところ 掃除をしにくいいとところころそ植木屋が手をすすべきと私は思っていますしかしまた一方でこんな単純な作業に高い手間代をいただいて植木屋がやっているのは実にもったいないことだとはそうも思います花柄を取ったり落ち葉を掃除したりというのはお客様がご自分でなさったらよいのではないかとも思うのです 自分がやりりたくないわけではありませんこういう作業も好きですがお金がもったいないなぁと思ったりします「そんなどうでもいいことをやんなくてもいいよ」と言われてしまえばそれまでです。花が終わった茎もだらしなく垂れ下がった汚い葉っぱも放っておけばそのうち腐ってなくなるだろうと言われてしまえばそれはそれです。 手をかければかけただけ見栄えが良くなることを知っているから手を出してしまうのですそれを知らない人にとってはただの無駄な作業にしか見えないのかもしれませんおそらくこんな映像で見ていてもわからないほどの差だと思いますそしてまた予算と時間と心に余裕がなければできない作業です 地面に這いつくばってこそ知り得る境地であり、ある意味プライスレスな作業なのかもしれません最後はなんだか口っぽくなってしまって申し訳ありません今回はこれで終わりにしますご視聴ありがとうございました